産後調整コアヨガトレーナーの村井ゆき子です。えっ、ー、とこちらのチャンネルでは産後から更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決するヒントだったり、下腹ぽっこりとかね、尿漏れとか骨盤底筋に特化したエクササイズをご紹介しています。えっ、ー、と今日はですね、骨盤底筋もそうなんですけど、骨盤底筋の動き。 をを外からサポートする骨盤周りの筋肉寝っ転がったままできる簡単なエクササイズばっかりなのであの3つご紹介しますけどどれか好きなやつをね1個選んでいただいてやっていただいてもいいしすごい元気だったら3ついっぺんにやっていただいても構いません。で1つご注意したいのが私がね息をて。 で吐きながら骨盤定期をねぐーっとこうやって収縮していく引き上げるレッスンをするんですけど私の息が吐き続けてるよりももし、えー、っとあなたがね息が止まって息吐ききって止まっちゃったらもうそこで私を待たないで自分の数拍に合わせてこのね骨盤底筋の収縮リラックス収縮リラックスを やってください。で、それで10回やっていきます。で、もし私の呼吸のカウントと同じだったら一緒の長さでやっていきましょう。でやってるとだんだんだんだんね。息長く長い時間吐き切れるようになってくるので、えそうしたら一緒にやれるようになってくれたらいいかなと思います。で、あの息を止めて骨盤底筋グってホールドしてもあんまり意味がなくなっちゃうので、息を吐き続けてる間に引き上げるっていう癖を。 つけられるようにしていただけたらと思います。はい、それではやっていきますね。寝っ転がって、じゃあ今日はね。膝の間に何か挟んでいきます。膝の間に挟んでいきましょう。えっとクッションでもいいし、ボールでも何でもいいです。挟んでいただいて、膝の真下に足首来てて足はですから、拳1個分ぐらいですね。空いてる状態でうんと。これからやることは息を吸って。 吐いた時に骨盤底筋を締めてぐーっと引き込んだと同時に膝を内側にキューっと締めて膝でクッションを潰していきます。で、吸って膝を緩めて骨盤底筋もリリースして膣をしっかり開きましょう。この繰り返しを10回やっていきます。で、この膣をね。こうリラックスするっていうのもすごく大事なことなので、しっかりと息吸ってリラックスするようにしていきますね。 はい、それでは行きましょう。じゃあ、まず両手お腹に置いて、まずはお腹だけ膨らませていきますよ。息を大きく鼻から吸って、お腹膨らんで腰もしっかり膨らませて、で、口からしっかり吐きながら、お腹がへこむのをただ感じていきましょう。息全部吐き切るのがすごく大事。はい、もう一回吸いながらお腹ぷーっと膨らませて腰も膨らませて、 口からふーって吐きながらお腹へこましていきましょうはいじゃあ今度行きますね骨盤底筋引き上げてお膝を締めていきますよはいそれでは息を大きく鼻から吸って口からしっかり吐きながら骨盤底筋引き込んで同時にお膝でクッションもしくはボールぐーっと押していきましょう息吐き切ります この辺のね、下っ腹がぺったんこになっているようなイメージです。はい、吸ってしっかりリラックスして、お腹膨らませながら。膣開いていきましょう。十回いきます。吐いて。吸ってしっかりとリラックスします。さあ、うん、吐いて。 吸ってリラックスご自身の息の長さに合わせてやっていきますね吐いて吸ってリラックス五を吐いて吸ってリラックス 6吐いて吸ってリラックス、7吐いて吸ってリラックス、8吐いて 吸ってリラックス、吸う、吐いて、吸ってリラックス、吸う、吐いて、はい、吸ってリラックスしましょう。はい、そしたらクッション横に置いていきますね。 もう一個は、えー、ともしね、ゴムバンドみたいなものがあれば、ご用意していただきたいんですけど、えー、もう本当にね、こうやってちょっと伸びるゴムのような素材があれば、それ用意していきましょう。で、お膝のところにかけていただいて、今度は今と逆です。今は吐いた時に膝をぐっと締めたんですけど、今度は吐いた時に膝を開きます。でちょっと抵抗ありますよね、ゴムがあるから。で、開いて。で、吸って、閉じて、リラックス。これを10回やっていきましょう。それではいきます。 息を大きく鼻から吸ってお腹と腰しっかりと膨らませて口からしっかり吐きながら骨盤底筋引き込ん で, でお膝開いていきましょう息吐ききったら吸ってゆっくりと戻して膣をリリースします2い吐いて骨盤底筋引き込んで はい吸ってゆっくりリラックス3吐いてはい吸ってリラックス4吐いて吸ってリラックス 5を吐いて吸ってリラックス6吐いて吸ってリラックス7吐いて吸ってリラックス八。 吐いて骨盤的にぐーッと引き込んで口から吐いて吐いて吐いて吐い て, 吐いてお膝開いていきます吸ってリラックス 吸, う吐いて吸ってゆっくりリラックス10吐いて はい、吸ってリラックスしましょう。はい、そしたらゴムバンド、外に出しますね。で、ラスト1個。ラスト1個は、息を、何も道具使いません。息を吸ってお腹しっかり膨らませて、吐きながら、ゆっくりとお尻をぐーっと上げていきます。で、腰が反らないとこまで、腰反らなくていいです。で、上げた時に骨盤的にぐっと、今一番引き締まってます。 でゆっくりとリリースしながら、下ろして膣を緩ませましょう。これを繰り返していきます。いいですか。両手斜め下でいきましょう。息を大きく鼻から吸って、お腹しっかり膨らませて。吐きながら。で、ゆっくりと吸いながら戻って。 で、膣をリリースしましょう。二、吐いて。足の裏でしっかり床を押しながら。コントロールしながら。はい、吸いながらゆっくりとリリースしましょう。三、吐いて。骨盤で、こすごい引き込んでますよ。 吸ってゆっくりとリリース。四、吐いて。腰反らないようにしていきますね。この時ね、一番トップで恥骨を一センチちょっと上げるようにしてみましょう。はい、吸ってゆっくりとリリース。五を吐いて。 ここでちょっとチコつ上の感じ。はい、吸ってゆっくりとコントロールしながら下ろします。六、吐いて、吸ってゆっくりとリリース。七、吐いて。 骨ちょっと1センチ上吸ってゆっくりとリリース8吐いて吸ってゆっくりとリリース9吐いて。 吸ってゆっくりとリリース十、吐いて、はい、吸ってゆっくりとリリースしましょうはい、そしたら両膝抱えていただいて左右にゴロンゴロンとして腰と背中マッサージしましょうでお膝で円を描いて反対回りもしていきます はいそれではゆっくりと起き上がっていきましょうはいえっ、ー、といかがだったでしょうか、えー、と骨盤底筋も、ね、しっかり使って骨盤底筋をサポートする筋肉もしっかり使って、えー、骨盤底筋ねキュッと 引きき上げていきましょうでこれやっていくとねこのね下っ腹がどんどんへこんであとウエストがギューッとくべれてくるようになるので是非楽しみにして1日このね3つ3種類やってもいいしどれかあの1個だけやってもいいし3種類を5回ずつとかやっていただいてもかまいません、えーと。ご自身でできる範囲でやってください。はいいありがとうございました